のの空よ作島ですが夜明け前の海へ船でする男衆の力強さ女衆の艶やかさをテーマに表現いたします皆さんの心に響く踊りをお届けできるよう精一杯頑張ります応援よろしくお願いしますとコメントを頂戴しておりますさあそれでは踊っていただきましょう街道慰謝料皆さんよろしくお願いいたします 皆様こんにちは前半につきまして後半踊らせていただきますメンバー絶賛募集中の開業者でございます、えー、前半あ の, あの言い忘れたんですけど本日デビューの新人のメンバーもおりまして最初ちょっと硬かったかなと思いますけど後半戦は少し、えー、笑顔を出して元気に踊りたいと思いますそれでは参ります開業者に2023 しぞの目の空の椿さくしま精一杯踊りますご声援よろしくお願いいたします